ショットさあ本日はですねめっちゃいい天写日ということで宝くじを買いに行きますレディーゴーブーンブーンはいというわけで宝くじ買ってきましたじゃじゃん東京2020協賛ジャンボ宝くじでございますこちらね一等が3億円だったかなはいで抽選日がですね 令和2年3月6日金曜日ということでそれまで待ちたいと思います3月6日がめっちゃ楽しみ本当にあーあーあーあーあーあー、はい、じゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ そうです、忘れてました本当はね、えー、3月6日がね抽選日やったんよねで宝くじなんだけどはいこれにねあああの封印してました宝くじをなんか黄色いものに入れとけばさいいみたいな話聞いたんでこの黄色いノートに封印してましたじゃあ封印解いていきまーす あ, あれ かんなんでなんでめっちゃいやめっちゃ封印されとるやんこれ早速ねこちら東京2020協賛ジャンボ宝くじ確認していきたいんやけどその前にね ちょっと、俺の話を聞いていてほし俺が小学校の時にさウーチンっていうあの男の子が転校してきたんだけど色が黒くてシュッとしてて反町みたいな感じだったイケメンやったけんねもう女子からも人気があってなんかもう当時はさ反、あのー、町かもうジャニーズみたいなもうそんな感じやったけんね でそのウーチンとね俺仲良くなったんよね小学校の修学旅行でもウーチンとね同じ班になったわけよで修学旅行のさ、あのー、自由時間ってあるったいであの時間に、あのー、ウーチンとね見せ場回りだったったいろいろたらねめちゃくちゃかっこいいねもう黄色のナイキのベルトがあったったいそのベルトがどうしても欲しくて俺買おうかしたってさねそのベルトばばってねあのお土産ば買いすぎて 1000円足らんかった っ, たい待ってもうほんとソンベルトがもうドギャンしたっちゃもう欲しかったってでウーチンに「ちょコマヤん」って、あのー「1,000 円足りんけんが 1,000 円貸してくれん」って言うたら「ウーチンはいいよ」っつってあの 1,000 円こう貸してくれたったよね 1,000 円でそのナイキのベルトが手に入れてで後からあのー、1,000 円返そうと思ったんやけどまあ一時返さんで。 で、なんかもう、走行しとるうちに、ウーチン、また転校したったよね。だけもう、別々の中学校になったったよね、ウーチンと。で、俺が中学校に上がって、中3かな中3の時にね、ウーチンが帰ってきちゃったよ。か同じ中学校になったったよね、ウーチンと。うわ、めっちゃ久しぶりやん、ウーチンと思って。でも、わ、またなんかその、ウーチンと、 そうまたまたつるめると思ってね。なんかもう、嬉しかったったよね。久しぶり、うーちんと会えて。で、うーちんに、うーちンが転校 し, た日してきた日に、あ、うーちん、ウーチン久しぶりーっつったらさ、けんちゃん、1000円返して、って言われた。ま、そこを返したけどね。うん、まあ、何が言いたいのかというとね、借りたもんはね、返そうねってこ と,、ねね、てことなら、 宝くじは見ていこうか、はい、じゃあね1枚目1枚目61組の17226361組の172263 <音声>次がえー、っと38組の169392 30… お39、はい、俺38か俺38だ<音声>おお当たった当たったえ一12127127718だだけんこれ 俺, 俺が127718だね127127718だけんちょこれ ちょっと、ピン127718なんや俺がで下に2桁が18番ということだよ当たっとるやんあ当たっとるやん2000円<音声>ちょっと待って電話しよう ももしもし、宝くじ当 た, った、うん、すごーいいかた、うん、<笑> の, のし